こんにちは、ST マイクロエレクトロニクスです。効率を大幅向上、ガンヘムと高電子磁導度トランジスタと題しまして、ガンヘムとの優位性と ST の製品を紹介します。こちらは ST の持つ高耐圧パワートランジスタの製品群です。今日までに ST はシリコンパワーモセ f ET、IGBT に加え、ワイドバンドギャップ半導体であるシリコンカーバイドモセ f ET を量産供給してきました。 そして2020年よりもう一つのワイドバンドギャップ半導体である窒化ガリウム高電子ロードトランジスタガンヘム m の量産供給も開始しましたガンという材料の構造的な特徴を説明します。一般的な単元素のシリコン結晶とは違いガンは原子番号31で3属元素であるガリウムと原子番号7で5属元素である窒素 で, 窒素で形成される 六方症系のウルス光構造をとる化合物半導体です。実化ガリウムまたはガリウムナイトライドと呼ばれます。ガという材料の物性的な特徴を説明します。ここに示すレーダーチャートにて、シリコンとガンの代表的な物性の比較をしています。ガはシリコンと比べて、高い絶縁破壊電解強度、高いバンドギャップ、高い接合温度、高い電子濃度、高い飽和電子速度、 という物性性的な優位性を持ちますこの特徴をパワートランジスタに活用することにより高い耐圧低い入力電荷小型高い電力密度高い動作温度低い導通抵抗高い動作周波数を実現することができます ST ではガンを材料としたパワートランジスタに HEMT と呼ばれる構造を適用しています HEMT とはハイエレクトロンモビリティトランジスタ 高電子移動度トランジスタを意味する略称ですガンで作ったヘムトのことをガンヘムトと呼んでいますここに概略的な断面構造図を示しますヘムト構造はガン結晶とアルミニウムガン結晶を接合させその界面にできる二次元電子合相をチャネルとして電流を制御します一般的なシリコンパワートランジスタと違いガンヘムトはチップの横方向に電流を流す構造です 今までに説明した性能的な特徴以外にも、この構造を適用することによって、パワー部と制御回路を一つのチップ上に集積しやすくなるというメリットがありますここで、ガンヘムトの低い出力容量と小さい入力電解について説明します開発中のディスクリートガンヘムトと同程度の耐圧と音程高値を持った最新世代および旧世代シリコンスーパージャンクションモス FET を比較します 表にある通り、耐圧は600ボルトから700ボルトの間、温定高値は110ミリオーム程度です。左の図にドレインソース間電圧 VDS を横軸、出力容量 Coss を縦軸に取った両対数グラフを示します。シリコンパワーモセフ ET に比べて、ガンヘムとの出力容量が大幅に小さいことが読み取れます。右の図に入力電荷 Qg を横軸。 ゲート電圧 VGS を縦軸に取ったグラフを示しますシリコンパワーモス FET ではゲート駆動電圧である1 0ボルトに到達するまでに35ナノクーロン以上の駆動電荷が必要ですしかしガンヘムトでは駆動電圧である6ボルトに到達するまでに約5ナノクーロンという小さな電荷量で済みますこの特徴からガンヘムトは高いスイッチング周波数で動作するアプリケーションに適していることがわかります 次にガンヘムトの高速スイッチング性能について実験結果に基づいて説明します実験には左上の回路図にある 500kHz のスイッチング周波数で動作する共振型ハーフブリッジ LLC 回路を使用しました先ほど示した開発中のディスクリートガンヘムトと最新世代スーパージャンクションモス FET をこの回路に組み込んで比較を行いました右上の図に スーパージャンクション模型 FET のターンオフ波形を右下の図にガンヘムトのターンオフ波形を示しますスーパージャンクション模型 FET では約75ナノセックのターンオフ時間がかかりますそれに対してガンヘムトでは半分以下の35ナノセックと短いターンオフ時間になります左下の図で 500kHz で動作した時の効率を比較します横軸が出力電力 縦軸がガンヘムトとスーパージャンクションモス FET の効率差です。50W から 500W までの出力電力範囲で、ガンヘムトの方が 0.7% から 1% 程度高い効率を示します。こちらは ST が量産供給しているガンヘムト製品です。ST ではディスクリートのガンヘムトに先駆けて、ゲートドライブ回路や保護回路を内蔵した、 システムインパッケージ型ガンヘムト製品を市場へ投入しました世界初のハーフブリッジ型ガンヘムトモジュール製品マスターガンです9トル四方の小型 QFN パッケージの中にガンヘムトのゲートを駆動するための周辺回路が内蔵されていますこれによって電子回路の設計を簡略化できますマスターガンの製品ラインナップがこちらです 650プロト耐圧で、音抵抗は150ミリオームと225ミリオームのラインナップがあり、民生、産業用途に提供中です。また、マスターガンの導入をより簡単にするため、評価ボードも準備しています。左の写真はマスターガン単品の評価ボードで、右の写真はマスターガンを搭載した250ワットの LLC コンバーター評価ボードです。これらの製品や評価ボードの詳細については、 表の右にあるリンクをクリックしていただくと当社ウェブサイトの製品紹介ページに飛びますのでそこで閲覧することができます最後に ST のガンヘムト製品のまとめをします今後も新たな製品開発を進め産業機器航空宇宙通信サーバー USB 電源アダプターなど様々なアプリケーションにガンヘムト製品を提供していきます電気自動車向けオンボードチャージャーや マイルドハイブリッド車向け DC-DC コンバーターなど車載向けの製品も投入予定ですガンヘムとディスクリート製品の詳細については今後リリース予定です以上となりますご視聴ありがとうございました